げげげねえねえ切り返し戦に踏み込み足教えてよ。今お寿司食べてるから後で。ねえねえ切り返し戦に踏み込み足がわかんない。だから今お寿司食べてるから後で。お待ち。お待ち。おいおいそりゃあねえだろう。 百秋武道具店の動画 ですやってますか今日は踏み込み足の教え方レベル別参戦いきたいと思います。リクエスト動画です。下塚レパックンさんありがとうございます。それで踏み込み足をどのように教えればいいですかどう教えたら初心者にも踏み込み足のやり方を理解してもらえますかえ、今日これやりますね。今日お話しする内容はある八段の先生が海外に指導に行かれた時にそれ僕ついて行かせてもらって勉強させてもらったその方法です。もうね、本当にその海外で のの指導っててていいうのは日程がとにかく限られていてもう一日二日ですよ。この短期間で言葉の壁を乗り越えて踏み込み足を教えないといけない。それで実際そのセミナー僕横で見てたらもう現地の参加者の人がねめちゃくちゃうまくなってんですよ。この方法で。だから必ず短期間で結果が出る方法だと僕個人的にはめちゃくちゃ思ってます。もうこれ以上ないと思ってます。では今日もわかりやすく説明しますのでぜひ聞いてください。 まずレベル1は超初心者向けの大きい面打ちの踏み込み足の教え方ですね。これどうやってやるかというと、まず正しく構えたところから足は動かさずにっていうのがポイントです。足は動かさずにまず手だけ大きく振りかぶって一回上で止まります。これ止まったの体必ず確認してください。確認していけるなと思ったらそこから始めて振り下ろしと右足を出すのとメーンっていう声を同時に行います。 振りかぶったら1回止まってそこから打ちます止まったのを確認して打ちます振りかぶって1回止まってそこから振り下ろしに合わせて足を一緒に出しますこの1回上で止まるっていうここからせーのでスタートすれば必ず危険体は一致します危険体っていうのはメーンっていう 声と実際の打突のうち市内の打、ね、それと足の踏み込みですこれがせーので踏み込むと、えー、3つ必ず合います振りかぶったところで1回止まれば必ず危険体は一致します これを聞くと、いや、そりゃさすがに簡単すぎだろと、上で止まるのなんてもう当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけども、初心者の人っていうのは、その踏み込み足、今やってる踏み込み足の前に、すり足をやってると思うんですね。すり足っていうのは、振りかぶるときに足を出すだったと思うんですよ。そして振り下ろすときに足を引きつける。この動きがもう身についてるので、どうしたって振りかぶるときに足出したいんですよ。なんでそれを一回踏み込み足では足を出さないようにね、まず手だけ振りかぶるんだよ。ね。ここからせーので足出そうっていうね。これが がまずできるようになるっていうのがレベル1の最初の目標です振りかぶるときに足は出してはいけません振りかぶるときに足を出してはいけません足は止まったまま振りかぶってそこから打ちますもしね、えー、欲を言うんだったらこのレベル1の時に当たる瞬間にねシナがね金して釘を打つようにトントントントンというふうにねちょっとここ跳ね返るようなねスナップがあるようなね手の打ちがちょっとだけでも意識できてるとすごくいいと思います それ次はレベル2になりますね。レベル2っていうのは、これも大きい面打ちの踏み込み足の教え方になります。えー、ここで大切なことは、とにかくさっきのレベル1が確実にできるようになってることです。えー、さっきのレベル1が上手にできてればできてるほど、レベル2は簡単に感じてもらえると思います。じゃあ、えー、レベル2ね、えー、どういう難しいことをやるかっていうと、レベル1とすごく似てるんです、実はね。レベル1覚えてますかレベル1は構えたところから、足は動かさず、 に振りかぶって手だけ振りかぶって1回止まったのを確認してそこから振り下ろす足を出す声を出すを同時にガシャーンと合わせるんでしたよねレベル1は振りかぶって1回止まってそこから打ってましたそれの振りかぶった時に止まったのを確認してたところを止まらないそれだけなんですレベル2ってのはこれだとできそうでしょ振りかぶった時に止まらないのがレベル2です振りかぶったらすぐ下ろします レベル2は振りかぶったらすすすぐ振り下ろすのがコツです他は全部レベル1と同じなんです上で止まらないだけ例えば振りかぶる時に右足を出さないこれもレベル1と同じですし剣体を最後声と打ちと足の踏み込みをバシッと合わせるこれもレベル1と同じですで欲を言えば最後打つ時にポクッというねこう金槌で釘を打つような手の打ちを使ったようなちょっとこういうねスナップの効いた打ちこれも同じなんです レベル2は振りかぶったところで止まらない。振りかぶって止まらない。振りかぶったら振り下ろす。振りかぶったらすぐ振り下ろす。振りかぶったらすぐ振り下ろす。 そう言うと、え、レベル2これで終わりですかうが店長簡単すぎやせませんかえ、思ってるかもしれないんですけども、実はこのレベル2で、大きい面打ちはほぼほぼ完成なんです。え、これ何がね、さっきのレベル1と違うかっていうと、レベル1っていうのは、上で止まってっていう部分があるおかげで、これに打ち自体が2拍子になってたんですよね。1で1回止まって、2で振り下ろしたんです。レベル1は、1、2、2拍子になってました。 だけど、今度、このレベル2では、止まらないってわけですから、1秒死の打ちになるんです。1秒死の大きい面が打てるようになってるんです。レベル2は1、1!1 秒死です。なので、この1秒死になった途端に、この振り上げ振り下ろしの勢いも使えるし、体が前に出るような勢いも出てきて、これにて大きい面打ちの踏み込み足も、ほぼほぼ完成。ただ、上で止まらないだけ。それがレベル2です。 最後、レベル3はですね、小さい面打ち。小さい面打ちの踏み込み足の教え方になります。じゃあ、早速、小さい面打ちはですね、どうやってやるかというと、構えたところから小さく振りかぶりますよね。小さく振りかぶるときに、コツは右足を一緒に出しちゃうってことなんです。振りかぶりと右足が同時に出ちゃう。これで、びっくりするぐらい危険体がバチッと一致します。レベル3は、手元を上げるときに足も一緒に出します。 足も一緒に出します足も一緒に出します足も一緒に出します はい。じゃあ、ここで思い出してほしいのが、レベル1とレベル2の大きい面打ちっていうのは、振りかぶるときに足は動かさないでねーって言ってましたね。止まったのを一回確認してとか言ってました。足は絶対動かさない。だけど、このレベル3だけは小さく振りかぶるときに右足を一緒に出すことで危険体がバチッと合うんです。これが小さい面打ちと大きい面打ちの違いなんです。っていうとね、え私小さい面打ち手と足合わないんだわーっていう人、もしよかったら自分の面打ちをビデオ撮って 見てください必ず手は小さく振りかぶってるんだけど足が出てないはずなんですよ足が出遅れましたよーく見てみると手が先に当たって足が後からついてます 足が出てないのは大きい面打ちでしたよね。足一緒に出さなきゃ。出すのが小さい面打ちの踏み込み足なんです。これで必ず合うと思います。いかがだったでしょうかえ、今日は踏み込み足の教え方、レベル別参戦。大きい面打ち、レベル1、2。小さい面打ち、レベル3でした。え、僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるしょ